<笑>私ね、逆チョコもらったことあるのえなになに逆チョコってなんか男の子の方からチョコを渡されるみたいな、うん、へー手作りとかいやなんかその時は板チョコだったんだけどなんか全然気づかなくてそのちょ逆チョコバレンタインのチョコだって気づかなくいぐらいなんかさりげなく普通 に, 普通になんかおもむろにその人がチョコを食べ始めて。 一口かじって、うん、わ甘いみたいな、うん、これちょっと俺には甘いからあげるみたいな、うん、できるところでしょ、うん、でもその当時の私はバレンタインっていう自覚も、うん、逆チョコっていう自覚もなかったから「うん、もうありがとう」っつって<笑> 普, 通普通にもらって閉じてしまったのカバンに。でその後どうしたか覚えてなくて ななんんんかか持っっっって帰ったただろうねきっとと食べちゃったんじゃじい<笑>そうだから<笑>そんな気もしなくもなくてなんかも う, うーわー失敗したねその子もねいやそうだから本当やっちまったなってっっ、ね、もしそれでさ何か気づいてたらえ、ね、ロマンスの始まりじゃん い, <笑>いやほんにね学生時代の恋愛というのはこの間のお正月のロードエルメロイを思い出すなー<笑> あ, ーあーもう最高でしたよ最高でした